Aww. 始めますいきまーすーー<笑>白から引くえ白から引いてない都合が悪いんですかい<笑>いやいや悪いですから<笑>応急処置とかあるの確かに確かに。あれは悪いでしょ応急<笑>手当応急手 当, て手 当, て手当てカードの名前と効果を読んで神秘のコンパス あなたが移動するとき、ダイスを2度取り、どちらかのデメを選んで移動する。いいカードだね。いいカ、いいカードだ。すぐ取ら出てます。<笑>攻撃はできません。はい。振りまーす。<笑> 6。大成功。白を1枚引きまーす。なんすごいよ。 えー、装備カード銀のロザリオそ の, の中の攻撃によって他のプレイヤーが脱落した時そのプレイヤーの所持していた装備カードを全て得する攻撃はしませんしてもいいのよ<笑>まだちょっとわからないんでした ブラックミス確定するやつかーうわー強いさき、こげえ。はい3 その絵にかわいい。よろしい。みんなおいでよ、ブラックミソチカ。はい。ええー。カドリング。お、おお。一応よ。あなたの攻撃は攻撃可能レンジ、すべてのプレイヤーに対して行われるダイスは一度だけ振り、それを全員にできます。今、<笑><笑>今攻撃したら、白と紫。 あなあ、OK、そんたはエリアカード視聴者のコーナーで 受けない。回復は行える。こ、ね、すごいし い, いいカードだ。 いーーそやもん<笑>なぜそうだろう おそそんなに大事か い, いそのタングがも、はい、うしたなや、判定事務所やっと判定事務所やっと判定事事務務所所、ね、判定ですから。<笑> はいどうぞ元気な元気だいやちょっとこれで自分なんだよわかるか聞こえますかああ<笑><笑>なんとなくなんとなくはいはい効率じゃないです<笑>できないです<笑><笑>壁殴りにできる<笑><笑>これ<笑><笑>やろこれやろなんだ。 スターベル、あなたの攻撃もしたます。<笑> そうだな<笑>攻撃は、えー、と今の場所は、えー、と青はっとる、赤、黄色があー攻撃しまったらいいいい、はい、ね、こっからここ一気にあと1枚取れば。ですあら、次したいですでかいい プラステロダメージ。えー、銃をやったやっっっったたたけけど装備かかかいいいいいいののありまししととななななんんでガトリ取いいととれるようにレベル1な、えー あ, あの人がが一発で上がっちちゃううんだっってていいいいよよ別ににににしししくれれれもしかたし上がってくれてもわらなななななるほどあよし殺すすああははここ私でで装備攻撃は特ょと<笑> ちごめん、二ダメージをあ、はい、はい、あ、違う違う違う違う、俺, 俺あ、ごめん間違えたったえー、でも殴れないのか 白, のけけ白か 紫, 白か紫じゃあいいや<笑><笑>おっ、お っ, おっ赤、えー、やん。 なさあー、はい、そうだった多ん全体化だか ら, だからあ本当だ、うん、しますか攻撃マジー<笑><笑>そもそもラトリング自体が結構脅威なんだよなあのトリフィア1ですね 1! 紫で全とと青と黒いいいやや私も私も全体で範囲攻撃なのの他人さされるラックミスト黒、えー、拳銃あなたの攻撃で功した時、はい、ダメージが一増加する。 こいつは攻撃します、はいえー、緑, 緑に対しして攻撃しますダメーるの早すぎた、うんで袋だときにはい探偵す。 手ににれば4枚だ取られても3枚取った一巡していい一しし多分ワンパンパでるや、俺はは今回攻撃します黒メメプラス1 2ダメージはい。 最後に2ダメージ、これ何気に9番引かれると結構きついんでいからに当たりにだよね。 これはまあ確かにそれはそうだね1 <笑><笑>以上出ればねなんでどっちど、ね、い何もなかったですよ、はい、私なんかそういうやつかかってる<笑>守られてる<笑><笑>ガトリングを引いたところまではよかったそ<笑><笑> こ, こから全然ダメだ 7地下ツールはい。ってことは1人しかいないけど<笑>つまん<笑> なななんんんでででででででかそうですそうかかかかかれがにいいいいいいいいしよよよっううこ見た情報すね私のとはえてやそ内容次第だよ確定で一番いいっち俺。<笑><笑><笑> <笑>チーあー、ね、なんとなく<笑>はい<笑>えうか自分はったのからな。知り分かんないけど